こんにちは、G、です今回はマンジャロの機能強化についてお話ししますマンジャロは十分強力で安定していますが設定やアプリ追加でさらに使いやすくなります検証環境はマンジャロ KDE プラズマ 5.22.5 ラズベリーパイ r y Pi 4B 4GB SSD 起動です。はじめに SSD 利用時のトリムを有効にします。トリムとは ATA インターフェースのコマンドのことで有効化すると OS は未使用になった領域を SSD に通知します。SSD のデータを削除してもデータのあった場所は未使用のマークがつくだけで削除されません。 画面で言うと、黄色い部分が削除されると黒色になるんですが、削除されていないのでフリーエリアではないままです。同じことが繰り返されると SSD のフリーエリアは連続した領域ではなく断片化した状態になります。トリムが有効になると画面の黒い部分はフリーエリアになります。 トリムと SSD 本来のガベージコレクションがうまく機能すると SSD の速度向上と長寿命化につながります。ではターミナルで画面のようにタイプして現状のトリム設定を確認してみます。無効になっていますね。 画面の2行を順にタイプして有効化します。もう一度画面のようにタイプして設定を確認してみましょう。毎週不要なブロックを廃棄してくれるようになりましたね。なお、アーチ系 Linux ではトリムは標準でオフなので手動でオンにしないといけないんですが、 部分通形では標準でオンになっています。次はマンジャロというかアーチ系固有の機能なんですが、不要データの削除です。ソフトウェアの追加と削除を開きます。インストール済みタブを選択すると、左ペインには上からすべて、明示的にインストール、孤立、外部、 とあります日本語訳が分かりにくいんですがここで取り上げるのは孤立言い換えると孤児プロセスですプロセス管理でもうないのにあることになってるプロセスをゾンビプロセスと言いますプロセスは終了時に消されるんですがタイムラグの都合で残ることがあって ゾンビが生まれまれすその中でさらに OS の消し忘れをコジプロセスと言います親となるプロセスがないのでコジプロセスだそうですこれらは全く不要なので消しましょう左ペインで孤立を選びすべて削除ボタンをクリック ロックされている一部のファイルは保護されますが、ほとんどのファイルが削除されて空き容量が増えます。いつも使用するわけではないんですが、知っておきたい情報と思います。次に機能強化ということで、パッケージマネージャーについての情報です。標準添付のソフトウェアの追加と削除は、 十分に強力ですマンジャロではパッケージマネージャーはスナップやフラットパックもサポートされていますでもスナップは動作が極端に遅いのでフラットパックだけをインストールしますターミナルで画面のようにタイプ 途中で番号が尋ねられますがデフォルトでいいので Enter ーキーをタイプします続いて画面のようにフラットパックの GUI であるディスカバーをインストール フラットパックはラズパイでも快適に動作します。ちょっと一息入れて小技を紹介します。皆さんラズパイにファンつけてますよねおもちゃのような小さなファンでも空気対流さえあれば温度は下がります。マンジャロにも CPU 温度を表示するウィジェットをインストールしましょう。 画面下のパネルを右クリックして、ウィジェットを追加を選択します。サーマルで検索して、サーマルモニターをダブルクリック。パネル右下にアイコンが追加されますので、右クリックでサーマルモニターを設定を選択。プラスボタンをクリックして、 ソースを追加します。ワーニングテンプリチャーを70度、メルトダウンテンプリチャーを80度ほどに設定。適用ボタンをクリック。ミスクアイコンをクリックして、アップデートインターバルを5秒から10秒ほどに指定して、OK ボタン。もしサーマルモニターが見つからないときは、 ソフトウェアの追加と削除でサーマルモニターで検索します。リポジトリをクリックしてサーマルモニター 1.3.0-1 をインストール。さて次は強力なアプリの紹介です。モニタークリーナーの新定番、ステーサーです。いわばシステムモニターとオプチマイザーといった 超便利ツールです。メモリー、CPU、ディスクの使用率、不要ファイルやキャッシュ、ログの削除、リポジトリ管理まで行えます。詳細は画面のサイトを参照ください。このアプリは多くの Linux ディストロに対応していて高く評価されています。しかし ARM 版もサポートされているのに、 なぜか a r c h は8 6系のみで、Manjaro では利用できません。しかし Manjaro には AUR がありますので、インストールが可能です。AUR については以前の動画でもご紹介したんですが、有効にするための設定をおさらいします。ソフトウェアの追加と削除を起動して、 ハンバーガーアイコンから設定を選びます。この時ソフトウェアモードはオフにしておきます。サードパーティータブを選んで AUR を有効にします。合わせてビルド済みパッケージを保持とアップデートがあるか確認するもオンにしておきます。先にインストールしたフラットパックはこのビルドが終わるまで一時的にオフにしてください。 フラットパックは AUR のビルドに影響することがありますので。さて、ステーサーのインストール。ソフトウェアの追加と削除でステーサーで検索。ステーサー 1.1.0-1 を選択して適用ボタン。ウィンドウが開きますので、ビルドファイルの編集ボタンをクリックします。 文中のアーチイコール括弧8 6 6 4部分に画面のように追記して保存ボタンをクリック。再度ウィンドウが開き適用ボタンをクリックするとビルドが始まります。ビルド時間はおよそ10分ほどです。 ではステーサーを見ていきましょう起動画面はダッシュボードです CPU メモリーディスクの使用量ネットワーク接続状況などシステム情報を表示します次はスタートアップアプリ自動起動アプリの管理オンオフや追加もできます 大きいアイコンはシステムクリーナー。項目選択してレーダーアイコンをクリックするとキャッシュ、ログなど不要なファイル一覧を表示し削除できます。この一括削除は極めて強力です。ギアアイコンはサービスマネージャー。デーモンなど動作中のシステムサービスの管理や制御が行えます。 わからない方は触らないように。次はプロセスマネージャー。プロセス一覧が表示され、必要に応じて強制終了することもできます。アンインストーラーです。インストール済みのパッケージ一覧が表示され、ワンクリックでアンインストールできます。最後はリソースモニター。 直近60秒の CPU、RAM、ディスク、ネットワークロードを GUI で表示します。ステーサー、いかがでしたでしょうかマンジャロライフをより快適にしてくれるアプリと思います。また、ステーサーは部分 u までなら簡単にインストールできます。 ご興味があればぜひお試しを。ご覧いただきありがとうございました。食欲の秋、季節の味いろいろありますね。さつまいも、梨、栗、ぶどう。ところで栗って果物なんですね。でも栗って って不思議ですよね果物としたら食べてるのは種じゃないかなじゃあ実の部分はどこだろう普通種の外側が実だけどあの皮が実なのかなああ考えたら寝られない。ではまた次回。